黒岩雄二、この人、見ていると、フリントか、じゃなくて、人間として許してはならない、そう思いました。ひとつき万の佐藤明さんのお話から、うんうん、そうだ、と。やっぱりこのメールのね、異様な文面ですね。これを見たり、この黒岩さんのね、この姿勢態度。ね。えー、このね、英子さんのお母さんの具合が悪い時にね。うん。 それを、それが原因でね、いろいろ準備できなかった。ね。新作ビデオを用意することできなかった。それに対して慰めるね、言葉じゃなくて、ね。バカ野郎ね。前から用意しとけって言ったら言っただろうみたいなですね。そんなこの罵倒の言葉を投げる。これはね、やっぱりね、異様ですよ。異様。うん。これはね、人格的に言って、とてもね、知事とは思えない。ね。まあ、知事とは思えないというか、やっぱり人間としてね、 ちょっとね、これ非常に首かしげますね、これ人格ね。うん。相手をね、敬ってね、お互いにこの尊敬し合って人間同士としてね、それで関係を続けるというのがあれば、これはね、はまあわかりますよね。うん、わかりますよ。だけど、こういう風なね、相手を全く認めてない、馬鹿にしたような付き合い方ってね、これはあまりにね、ひどいですよ。えー、前も言いましたけどね。 このキャスターとかね、この黒岩さんね、フジテレビューのキャスターね、ずいぶん長い間やってましたよね。それからジャーナリストですね。結局ね、キャスターとかジャーナリストというのはね、ねどの、えー、どこ行ってもね、素人なんですよ、ね。どの世界行っても素人なんですよね。<音楽>